キング・アンド・ス・ジングージ・ユータのキャッチコピーだ。彼の紳士的な振る舞いや、誰に対しても優しい性格であることも、そう呼ばれる由来の一つだろう。実は、あの人がきっかけを作ったようで。四角俳優活動も、校長・キンプリは2018年にデビュー。平野市洋、長瀬角、高橋山、岸優ー神ジングーの5人は、 単成なルックスでジャニーズの中でも王道アイドルとして目覚ましい活躍を見せている。神宮寺は4月クールに放送されたドラマ、受付の情、日本テレビ系や昨年の、準教授高月明吉の推察、フジテレビ系に出演するなど、俳優としての活動も軌道に乗っている。 四角語り継がれるエピソードテレビや雑誌で国民的彼氏と称される神宮寺。あるテレビ局関係者はその呼び名にふさわしいエピソードを語る。以前キンプリが地方の仕事を終えて新幹線で帰っていた時にファンがメンバーの乗った車両に押し寄せて姉妹小学生の女の子が転んでしまったことがあったそうです。すると神宮寺さんがその女の子にさっと駆け寄って 怪我はないと声をかけて彼女が立ち上がるのを助けてあげたと言いますテレビ局関係者。近く、国民的彼氏の由来ただ、神宮寺のキャッチコピーには別の由来もあるようだ。金プリファンのある女性が語る。元メンバーの岩橋玄樹君への言動が全ての国民にとって理想的な彼氏だったことから国民的彼氏と呼ばれるようになったんです。 岩橋くんは女の子のように可愛いルックスに加えて甘え上手な性格であることからメンバーの中でお姫様のようなポジションでした。神宮寺くんとは特に仲が良くファンの間ではジグイワコンビと呼ばれていましたよ。金プリファンの女性。 ただ、岩橋はデビューして5ヶ月でパニック障害の治療のため芸能活動を休止し、その後復帰することなく21年3月でジャニーズ事務所を退所。そのため、二人のやりとりは見られなくなってしまった。キンプリがデビューしてから人従く君のことを知った人は彼の紳士的な言動が国民的、彼氏の由来だと思っているかも、しれません。 岩橋くんとの関わりを知らない人もいるのはちょっと悲しいですね。前で金プリファンの女性。資格退場後も岩橋を気遣う前でのテレビ局関係者は、神宮寺はかつてのメンバーを気遣う行動が多いと語る。昨年の24時間、テレビ日本テレビ系で金プリはメインパーソナリティを務めました。 その際のスピーチで、神宮寺さんは、僕たちは6人でスタートしました、と話したり、シンデレラガールを歌う際に岩橋さんの立ち位置を開け、彼のパートを岸優太さんと一緒に歌っていましたよ。前でテレビ局関係者。いつか、神宮寺が国民的彼氏と呼ばれるきっかけを作った岩橋と同じ画面に並ぶ日が来るかもしれない。